皆さ ん, こんにちはい<笑>えっ、ーえー、と2部目の方は共演「水魚よさこい大好きっつ」という形で演舞させていただきましたが今度は私たち共演だけの演舞とさせていただきます、えー、曲は共演のオリジナル曲「咲ききらめく風に舞う」という曲を演舞させていただきますえっ、ー、とちょっとメンバーの方も変わったりえっ、ー、と やめていた方がいたり、新しく入って き, た入っ て, きてくれた方もいて、えっと、ま た, 新, た新しい形での演舞は、今日が初めてとなります、えっと、まだまだ荒削りの部分がたくさんあると思うんですけれども、精一杯えっと楽しく、そして、えっと、美しく、彼に参ればいいなと思っております、えー、そしてちょっと私事ではあるんですけれども、えっと、あるちょっとね報告をさせていただきたいと思います。 えっと、同じチームの長谷川和弘君って、えっと、手を挙げてください。はい、はい、えっとですね共演を初めて見るよって方もたくさんいると思います、そして共演を知っているよって方もいると思うんですけれども、えっと、今日はねちょっと私の知り合いがたくさん来ていただいているので、改めまして先月、私と長谷川和弘君のほうが、えっと、結, 結婚をいたしました。<笑> ありがとうございます、えっと、今日この場で、えっと、改めて発表したかったのも、えっと、一つ理由がありまして金賞、えっと、会錦北連太の田中先生に、えっと、私たちすごくよくいろんな演舞の方とか指導の方をしていただいたこともあり、えっと、何かサプライズで報告できることはないかと考えまして今日は田中先生が、えっと、主, 主催をしていただいたここで。 改めててて発表しししたたたいといいとととうこともありまま、えー、そしてちょっと名前の方は立てていただきますが、えっと、私たちのことをたくさんたくさん支えてくれた、えっと、保護者の方々と観客の方々それからカメラマンの方々たくさんいます、えっと、その方たちの支えもあって私たちが今ここに立てているということをきちんとお伝えしたくてこ、えっと、の場をお借りして、えっと、発表させていただきました、えっと、私たち夫婦もそうですけれども公園もまだまだ未熟です ですがしっかりえっと今年も終わって来年もまたまたそのその先ももっともっと大きなチームとなって皆さんに共演すごいねってもっともっと思ってもらえるようにこれからも頑張っていきますのでえっとこれからも共演のもよろしくお願いいたします。あいさつももう長くなってしまいました。えっと今から共演の新曲えっと先平たく風に舞う演舞させていただきます。 さんありがとうございました。はい